勢いで告白を再現してみた<笑><笑>というわけで、はいはい、今まで動画で、うん、なんだろうなプロポーズの話だったりとか2人の出会いの話とかは、うん、まあ、ちょこちょこしてるかなって思うんですけれども、うんうん、告白の話はあんまりしてないかな。そ う,、まあ、そうだねまあ、量に されて何回か断ったみたいなことはちょこちょこラジオとかでも話したりはしたんですけどもそれには実は裏話があるんです今回それをまあ再現できたらなぁと思ってまますはい、はいま、ず最初にいつ僕らがまあこういう形になったかという付き合ったかという と,、うんえー、と2016年の秋、うん、今から。 4年ぐらい前になるんですけど そ,、ねうん、その時から何回か、ね、デートを重ねてだいたい飲み行ったりしてて、うんうん、でそこでねあのいろいろ話したり し,、うん、してて、うんうん、なので今回、うん、それを再現したいと思います。うん、はい終了 乾杯はいは久しぶりそうだね久しぶりうんどう最近最近うん何仕 事, 仕事順調うん順調ああ、うん、ならよかったうさんは俺もしやっと新しい仕事が決まってああうん、なんかもう慣れてきたって感じあ<笑>そうかそうかやっとよかったよかったでうんで、うん どうなの何が<笑><笑>何が何か俺のことどう思うどう思ってるえ相変わらず友達な感じええもんかっこいいと思ってるよ。<笑><笑>本当に<笑>、うん、いや そ, それはもうそれでなんか正直嬉しいけど。何、うんんんんうん、かこの先とかさ。先うん。そうだね。 考え中かうーんさっきねどうなんだろうなでもなんかいつもそんな感じだもんねうん、うん、だってまだ22だからまあ確かにね<笑>やっぱ年の差とか気にするのうーんいやそんなことないよでも、うん、やっぱ初めてだから あの12歳離れてる人とかは、うんうん、どうなるのかなみたいな感じに思ってはいるそっかうんうんまあそんな変わらないと思うんだけどね、うん、気持ちはまだ10代後半とか20代前半だからいくら年取っても、うんうん、気持ちは変わらないとは思うんだけどね、うんうん そうだねうんひょうりょ大丈夫うん、大丈夫結構飲んだねうんうわ酔<笑>っ払った結構飲んだねうん時間はうん大丈夫ちょっとそろ帰んなきゃねうん、うんうん、<笑><笑>待って えどうしたの帰りたくないえうんいいよどうする俺も好きえ俺も好き<笑>えじゃあ付き合ってくれるってこと え、なんでいいのえ、いいのえ、だって、2回、断られたけど。とても好き。嬉しい。<笑>注意していい<笑>え。誰もいみないよ。いいよ。 え、本当にいいのうん。<笑>めっちゃ嬉しいんだけど。うん。今日一緒にいいよ。うん。と付き合おう。うん。うん。もちろん。うん。<笑><笑><笑>ょうん。うううはい。はい。というわけで。えー、うん。実は、こういうことだったんです。ねえ<笑>そう。 初めてなんじゃないかな、こういうこと言うの、うん。だってもうびっくりしたもん。だって、あの、俺の方から、うん、あの、デートの時にね、うん、2回くらい、付き合ってほしいなっていうのを伝えてて、うん、でもちょっと翔ちゃんが、うーん、っ、う、て、ん、ね、断られたっていう感じなのかなちょっと考えさせてほしいみたいな感じで。その時も、うん あの、好きだったんだけどいろいろ考えてたのそうだね考えてたかも、うんうん、えなんで逆に最後さ、うん、あの、自分から言おうと思ったの、うん、もうこれ以上言われることないだろうなって思ったからえ俺からうんそうなんだうん<笑><笑><ま>だ<笑>ちゃんと言っとかなきゃなでも。ああ いやでも本当に嬉しかった、うん、あの時は、うん、<笑>えだってまさか言われると思わなかったからね<笑>本当に、ねうん、<笑>であの時もなんか本当に翔、うん、ちゃんがトイレに行ってる時に、うん、あの言おうまた言おうでもちょっと何回も言ってるから、うん、ちょっと引かれたら嫌だなとかさ、うん、いやと思うじゃん、うん、もうこれでもうデートもできなくなったら嫌じゃんい、うん、嫌かなみたいな、うんね、嫌だなとかそういうのすごい思ってたから 逆にしょうちゃんから言われると思う。はい、はいはい、本当に。<笑>まあ、こんな感じで僕らは、ね、そこから始まったわけです。うん、うん、はい。 なので、まあ、参考になれば、思ったりはしています。<笑>確かにね。なので、うんあの、動画を見てくださってる方たちの、はい、あのこういう告白しましたよとか、うん、されたことありますとか、うん、なんかそういうのも知りたいよね。知りたいねうん、僕たちの告白はこんな感じでした。皆さんの告白のシチュエーションとかも、うん、ぜひぜひコメントで教えてください。教えてください。 うん、というわけで今回は、はい、今回の動画はここまでに し, まにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。うん、インスタ、えー、ツイッター、ティックトックもお願いします。ますではま、また